90秒で、いろいろ教えて、いおり先生。今日の、お題は、ザロゾゾとゾゾゾゾはだだう、なナナナザザみなさん、こんにちは、いおりです。顔文字です。お腹空きましたねー、いおり先生。そうねー。あら、もうこんな時間、くだらない動画に出てる場合じゃないわね。また、そういうこと言って、見てくれてる人もいるんですから、よくないですよ。あら、顔文字くん、優等生ね。 じゃあ、私だけ、お蕎麦でも、食べてこようかしら。相変わらず、意地悪ですねー。なんでだるせなんでもないです。ところで、蕎麦といえば、ざる蕎麦とり蕎麦って、何が違うんですかほとんど同じなのに、ざる蕎麦の方が値段が高かったりしますよね。海苔が乗ってるかどうかの違いよ。昔は、器の違いとか、雨の違いで分けたりしていたけど、今は、海苔が乗っているのがざる蕎麦、海苔が乗ってないのがり蕎麦なのよ。 ええ、だから、ざるそばの方が、海苔のふ高いんですね。そういうことね。ちなみに、ソファはもともとはアラビア語なのよ。そばじゃなくて、ソファですか。いつもながら、飛びましたね。ソファのことを、アメリカではカウチって言うけど、これは古いフランス語でベッドのことなの。押し切りましたね。ちゃんと飛びてて言なさい。チャンネルの宣伝もよろしくね。チャンネル登録、コメント、よろしくお願いします。 じゃ食べに行ってくるから留守番よろしくね。えー